この日は視聴者の代表であるドーナツ会員たち50人から三宅に悩みを相談するコーナーをや。トップバッターとなった女性は知っているアイドルがライブ中に目の前を通った時に目があってもファンサービスをしてくれないとの悩みを三宅に相談。 そして、ライブ中にアイドルがファンサービスをするのは、自分の好みの子にする率が高いのかとの質問をぶつけた。三宅が、死は誰なのかと女性に尋ねると、彼の後輩であるジャニーズアイドルグループキングプリンスへの平野仕様であることが判明。平野女性を、見ろよちゃんと。 とカメラ目線で説教を行ったが、でも確かに俺も若い頃自分の好みの可愛い子ばっか見てたと暴露し共演者たちを驚かせてた。また三宅は俺があいつに言っとく。ちゃんとファンさしろよ、平野とさらに平野に苦言。一方で、ファンの子たちも良くない。と切り出し、アイドル側がファンを見ているのに、ファンが違う方向を見ている場合もあるとして、 ガン見するなら一生を見てろって思います。とアドバイスをしていました、芸能ライター。その後も、仏販で販売されている公式グーズのうちわより、手作りの蛍光色のうちわの方が見えやすいことや、公式のうちわはフィルムを剥がさないと、光が反射して誰を応援しているのかわからないことなどを親身に助言。ネット上のファンは、三宅くんのファンさの話、めっちゃ参考になる。 今後のオタ活に生かそうと思う、と感動していた。ただ三宅に説教をされてしまった一部平野ファンからは潮君は好みの女性にだけファンさしているわけじゃないと思うファン全員に反応できないのは仕方ないことじゃないなど平野を擁護する声や反論も見られますどう とはいえ、三宅は2019年9月9日放送の自身がパーソナリティを務めるラジオ番組、三宅県のラジオ、ベイフム78で、平野に対して、あの子面白いな、とコメントし、自身と性格が似ていると語ったことがある。 今回は、自分と似ているイコール自分と同じ行動原理、だろうとの読みだったのかもしれないが、一部の平野ファンにとっては受け入れがたいものだったようだ。再造をーマン・ジャニーズ情報専用ツイッターアカウント、j タンシーちゃんオーブン。株式会社再造。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。